ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。マイクロ USB ケーブル1本で繋がっていますね。ラズパイに SSH でコンソールログインできたので、グラフィカルにログインします。今回は、x r d p を p r o x y として使って、VNC へアクセスさせました。これで、 Windows の KMSC からアクセスができるようになります。まずは、試しにリモートデスクトップで接続してみましょう。リモートデスクトップ接続のソフトを KMSC って言ったりもします。あれ、なかなか接続できないぞ。 モルペコ、モルペコー、モルモルペコペコー。エラーが出てしまった。調べないといけませんね。XRDP などをインストールします。今出てきている IP アドレスは、プライベートアドレスなので、 私しか使えません。遅いので、インストールしたことにしましょう。私の場合、AWS で RD ゲートウェイを設定していたせいで、接続できませんでした。ifconfig コマンドで IP アドレスを調べて、リモデで接続してみます。はい。接続できました。 SSH と同じ ID とパスワードです認証が通りましたラズパイがんばれー カーソルだけ動きますねデスクトップ絵はインドネシアの寺院ラズパイのデスクトップの絵が出ました 遅いけど、心を落ち着けて、待ちましょうわら。ラズパイのタスクバーが出ました。操作してみましょう。 壁紙変更橋の絵になりましたメニューはこんな感じです これで PC からマイクロ USB ケーブル1本でグラフィカルにラズパイ操作ができますラズパイゼロだと処理速度が遅いので Yahoo を見るのも大変ですこれで バリバリ開発ができるようになりました。ご視聴ありがとうございました。